願いを込めて踊らせていただきます鏡た全力で演武いたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしいしますそれを演ります鏡それは眩しく光りありのままに映します四つ回路を舞いようか鏡歌 鏡<音楽>で見える不思議な力が宿るその奥は無限広に広がる未知の世界。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 新しい新しい新しい新しい そうね。 髪の毛を生時にはどんな景色を積んだ ありがとうございました。